皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆ木きゆかりでお届けしています。7月12日、バージョン 5.5 前期から持ち越していたモンスター闘技場の10倍バトルを消化しました。バージョン 5.5 後期から10倍バトル終了後の演出が短くなったとのことですので、それを確かめに来ました。はい、倒しました。 どれだけ短くなっているか実際に確かめてみましょうここからですまさに最速の処理でしたここまで短くするには眠れぬ夜もあっただろうそして次の10倍バトルへの仕込みに入りますエルフの飲み薬を10倍にするとどうなるんでしたっけ10倍になると10個もらえるんでしたっけ もし10個にならなくても福引券3個が10倍で30個になるからやはりここは10倍で消化すべきですかねなどと考えていましたあとはここの演出が速くなると楽でいいのになぁと思い続けていますでもここの演出をなくすとそれこそ本当にやじけないことになってしまうかもしれません難しいところですというわけで本日の動画は以上で終了です